アクトの皆さんで、なりわい節です。はい、千葉県は朝日市から参りました。アクトと申します。はい、今から踊る曲はなりわい節という曲で、えー、江戸はアキンド、商売人のことを描いた、とても明るく元気な曲です。はい。 でこの曲なんですが、えー、もうとても恒例とさせていただいているんですが、えー、曲の後半に皆さんに参加していただきたいところがあります、えー、手拍子、足拍子ですいいですか？はい、じゃあ予行練習いきますよ私が手拍子と言ったら3回ターンターンターンでは行きます手拍子 タンタンタン、もう一丁、タンタンタン。足火押し、タンタンタン、もう一丁、タンタンタン。さすがです。もう今日は子供の日、ね。この日のために、一生懸命練習してきてくれたかな。はい、それでは、えー、旅行練習の特典が、入りました。お話 し, してもいいですか。 いいですか。楽しんでますか。<笑>うなずいてます。はい。<笑>えー、それでは今の旅行練習の得点が入りました。そ, それでは得点です。ドゥー。六十五点<笑>あ。ありがとうございます。六十五点入りました。それでは本番は。 100点超え目指してもう一回来るよ後でまたごめんねちょっと付き合って<笑>本番では100点超え目指して頑張りたいと思いますのでよろしくお願いしますへいらっしゃいよさこいよさこい よ、yeah. し、yeah. yeah. e I'm not 初戦竹財・清野花よ、今宵祭りのブレイクを。よし